久留米ふるさと大使、そして農作物のアンバサダーをさせていただいてます渕吉久美子です私は去年十一月に笹山神社に伺わせていただきました有馬豊井寺校久留米城入城四百年奉祝祭に、えー、お招きいただきまして、えー、久しぶりにお里帰りができました、えー、笹山神社は子供の時は行ったことはあったんですが今回伺って 本当に筑魚川のの眺めの素晴らししさに感動しましたああ400年前も豊洲港はここからああこうやって筑後川をご覧になってたんだな代々の有馬のお殿様は皆さんこの景色をご覧になってたのかなって。 思って今の十七代当主でいらっしゃいます有馬頼仲さんと、まあ、東京でも親しくさせていただいてるんですが宮司と一緒にこの地にいるということがとても私の中では考え深いお里りりになりました宮司が「あ久美子さんこっち来て!」って呼ばれてお近くに行くと筑後川の景色の向こうの方に新幹線がわー うわ新幹線がなんかこのツーショットがすごくあの時代を感じると言いましょうかあまたその、ね、今の頼中宮司がすごく、えー、その景色を喜んでいらしてなんかそのお顔を見ているとあもうこれはもうご先祖様がみんな久留米の発展をあ今日は喜んでいらっしゃる日なんだなまた空が真っ青で、はあこんなに晴れるんだ。 綺麗な空だなと思ってたらどなたかが「これは有馬晴れと言うんですよ」ってよ<笑>り、えー、中宮司がえ何か採上なさる時は必ずこの雲一つない青空になるそうで「本当に今日はいい日なんだな」とっても素敵なお里帰りができました。